外交といいいうものを絶望的に分かっていないんですねどうも、政治いろいろの学部です。キャラの宝庫と言っていい韓国政界ですが、またおかしなキャラクターが出てきました。韓国国立外交院の院長です。その韓国国立外交院長の言葉が、連合ニュースの記事になっています。 記事を引用します韓国のキム・ジュニョン国立外交委員長は15日、ラジオ番組に出演し、イギリスでの主要7カ国首脳会議に合わせて、韓日が略式の首脳会談を開くことで暫定合意していたにもかかわらず、日本が取り消したことについて、日本の決令だが驚くことはないと述べた。キム氏は、 日本はその前にも、韓日首脳が対面するための条件をつけてきたとして、1965年の韓日請求権協定と韓日慰安婦合意、強制徴用判決を取り上げ、完全に屈服を要求する大変な外交的失礼だと指摘、我々は韓日関係を改善しようとしているが、日本は条件をつけると述べた。 日本が条件をつける理由については、意地悪をしていると思う。韓国の存在感が目立つためと語った上で、G7 でも韓国が中心となっており、日本の雰囲気は韓国にこの際思い知らせなければ今後が厳しくなるというものとの認識を示した。また、日本の右翼政権が握る国内世論に対する反応と述べた。G7 で ムン・ジェイン大統領が菅義偉首相に近づき挨拶したことを日本側が強調していることに関してはそのような雰囲気を作っていること自体日本が偏った外交を行っていると指摘したまた韓日関係はもちろん改善しなければならないがそこまで屈辱的にやる必要はないとした上でアメリカが仲介することが望ましいとの見方を示したとのことですが このキム・ジュニョン委員長、過去の動画でお伝えした、海外から眺める韓国は相当なものだ。韓国の価値は非常に大きいと発言した人物です。このキム・ジュニョン委員長の発言は、ただの妄想とばっさり切り捨てて良い代物であり、実際は G7 において韓国はただの玩具扱いであり、範中の不明を踏まされただけであるのは以前の動画で述べた通りです。 キムジュニョン委員長は略式の首脳会談で暫定合意しておりこれを断ったのは日本の外交的決令だとしていますそして日本が外交的決令をしたのは韓国に対する意地悪であり意地悪をした理由は g7 でも韓国が中心となっていることに起因していると結論づけていますお笑い草とはまさにこのことですよね g7 会議で 韓国が中心だったことなど全くありません韓国はただのゲスト国であり、中心はあくまで G7 メンバーの各国です。首脳会談の様子を見ても、共同宣言の内容を見ても、韓国が中心だったと伺える言動は一つもなかったのですが、キム・ジュニョン委員長は何を見て韓国が中心になると言ったのでしょうか。妄想もここまで来ると怒りを禁じ得ません。 略式の首脳会談で暫定合意も真っ赤な嘘ですよね。日本側は加藤官房長官がそのような事実は全くないと即座に否定しており、これを裏付ける茂木外相が G7 前に今の時点で決まっていないと述べた。菅首相は G7 会議に韓国語の通訳を帯同しなかったという根拠も以前の動画で述べさせていただいております。さらに言えば、 実務レベルで略式首脳会談に合意とありますが、そもそも略式会談という外交用語は日本語にも英語にもありません。実務レベルというのであれば合意をしたという人物の使命と役割を明らかにすべきですが、韓国側はそれもしません。しないのではなくできないのです。そんな事実はないわけですからね。キム・ジュニョン委員長はありもしない。 式首脳会談の暫定合意をでっち上げ、それができなかったのは日本のせいだとし、さらに韓国は焦る必要はないと続け、最後はアメリカが仲介するのが望ましいという論法を繰り広げています。まとめると、まず大嘘をついて相手のせいにし、自分は悪くないという論理を展開した上で、自分に問題解決能力が全くないがために他国の仲裁を仰ぐという、 力本願を露呈しているわけでですすこんなな人物が外交員の委員長なの長韓国の外交がことごとくうまくいかない理由がよくわかりますね。認知バイアスがひどい上に、結局は他力本願しか手がないという、無能極まりない人物が委員長を務める組織が、韓国の外交のシンクタンク的な存在なわけです。冷静になって考えてみれば、 これがどれほどやばいことなのかわかると思うのですが、残念ながら韓国政界でそのやばさを認識できる人物はいなさそうですね。韓国が大嘘をつくのはいつものことなので特段驚きもありませんが、こんなすぐばれるような稚拙な嘘をついてでも、何が何でも日韓首脳会談を行いたい理由が韓国にはあるとみていいでしょう。残り人気が少なくなってきたムン大統領にとって、 任期中に絶対に成し遂げたいことは、やはり就任当初から推し進めていた南北融和でしょう。北朝鮮しか頭にないと言われているムン大統領のことですから、南北首脳会談を行って、金正恩氏と手に手を取って写真に収まれば、世界はそれを祝福し、韓国国内の支持率も大幅回復。あわよくば南北融和の立役者として、ノーベル平和賞も受賞でき、 歴代で最高の大統領として退任できると思い込んでいる節が見受けられます。ところが、肝心の南北関係を見てみると、いわゆるハノイノーディール以降、金正恩氏に完全に見切られ、南北首脳会談どころか交流すら全く断たれている状態です。ムン大統領とすれば、南北首脳会談の道が事実上断たれた以上、別の手を考えなければなりません。 それが恐らくハノイ会談の再現なのではないかと思われます。すなわち、バイデン大統領を説得して、米朝首脳会談を実施し、ハノイ会談時同様、米朝首脳会談は韓国の調整のおかげで実現したという実績を作るという作戦だと思われます。ところが、日米首脳会談、米韓首脳会談を通じて判明した新しい事実がありました。アメリカに 日韓関係改善に積極的に動く気はないという事実でありこれは茂木外相がブリンケン国務長官に日韓関係は日本に任せてくれと提案了承されたことからも明らかですアメリカは日韓関係の改善なくして日米間協力はあり得ないと見ていますし北朝鮮問題も日米で行う韓国は黙ってろと 米韓首脳会談時に国を指していると思われます。すなわち、文大統領にとって、米朝首脳会談を韓国が演出という悲願にたどり着くためには、日韓首脳会談を是が非でも行い、日本との関係を改善するほか手がないのです。そのために略式会談の暫定合意という大嘘を撒き散らし、元徴用工裁判の判決日を繰り上げて原告の訴えを却下し、 何とかして日本を話し合いの場に引きずり出そうとしているわけですこれが金正恩委員長の言う外交的決令の真相だと思われます真相は外交的決令でも何でもなく嘘を塗り重ねることしか外交の方法を知らない韓国の自爆でありその自爆も嘘すら上手につけないという無能の証明だけだったということではないかと思われます日本は 日韓首脳会談などやる気もやる必要も全くないですし、万が一やったとしても国際法を守れ、合意を守れというだけなんですけどね。日韓首脳会談さえできればという韓国側の願望、その願望自体が何の解決にもならないということに気がついていないのでしょう。絶望的なほど外交というものがわかっていない人たちが集まっているんだと仮定することができますし、